あマイク入ってくんテストテストセロリさんこんばんはちょっと待ってね やっぱ、配信とのラグがすごい。入ってるね。よし。やってっか。ね、今、PGM を流したいんだけど。 ちょっと待ってくれな。よ。いっつもぐだぐだだからちょっとね。今日こそは。え、びっかくです、うん。ダウンロードしたビジュン見つかんない。まあ、やっていこうか。 うん、最初から小さいね。よし。皆さん、こんばんは。青木みだてと申します。うん、あ、決まった。 決まった挨拶がないからこうなっちゃう。ちょっと待って、自分の、自分の声がうるさい。よし。そう毎回導入からね、もんでね。まあね、この、この枠の理由としては、ポケモン描きたかったから。<笑>だからあの、 初めてやったポケモンがピカチュウ版なんで、あの、初代の151匹でいこうと。でね、1時間で151匹って言うんだから、1時間で達成できなかったら、なんかやろうかなって。一応ね、あの、ペヤングないからさ、なんか焼きそば弁当の辛いやつは買ってきたんだけど、なんか、うん、あとでそこら辺は、 後で考えよう準備するぞよしドンここ<笑>ここでねあ待ってコメントが流れないちょっと待って<笑>ちょっと待って認証 コピー。よし。追いつけ。はい、できた。早速やっていこうかな。早速行ってやっていこうかなって言ったんだけどさ。あれなんだよね。あの、151匹順番に書いていくのに。あれだよね。じゃ今検索するわ。<笑>基本的なの、準備が足りない。 151。ポケモン151。みんな何好きかな、ポケモン。みんな何好きえぇ、ー、初代、えー、図鑑。うん。初代図鑑ねよし。 こういうサイト助かる映しつつやるか、これ。えー、っと、ブラウザのコピーペースト映っかな映った。 映った、映った。ちょっと。あのね、そういう広告を映しちゃいけない。<笑>ちょっと待ってややめ。やめよう、それ。ブラウザーは自分だけで見るわ。自分だけで見る、ブラウザー。不思議なねにから行こうか。 不思議だね。よいしょ。書いていくぞ。ね今。コメントを見るための。端末を。よし。これを映せば完璧だから。もう少しだけ待ってね。本当にすまないが。えっとね。バい。 いや い, い。不思議にくらい書けるべ、別に。見なくても。でね。これ、あの、見ちゃいけない、見ちゃいけない。文字だけで。だって、文字だけのサイトとか知らない誰か。文字以外も映るんだから。えっとね。 も文字だけ移したい。めっちゃ目見開いてた。えーっと、151。基本初代。文字だけ。文字だけ。え 収録文字違うえっとおお手こずってるポケモンショ、えーえ使うえー、っとん<笑>あこれなら多分いけるウィキペディア、えー、ストーリー 途中あれ。?ID ナンバー。え、関係ないね。ちょっと待ってく、ね、れ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってた、赤緑。オフィシャルサイト。あ、ダメ、オフィシャルサイト。ダメだ。ちょっと待って。<笑>え、うまくいくと思ってたんだけど、正直。ちょっと待って。待って。せめてなんか。 ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっとクソデカ BGM かもしれんね。まあ、少し調節するから待ってな。これぐらいで。どうだ<笑>文字が出ねえ。うーあ図鑑でいいかも。最悪。 ポケモン図鑑えこんなにポケモン図鑑って文字で出てこないもんなめっちゃガード出てこね。えー、っとなちょっと待ってくれよポケモン図鑑一覧 出たー出た、出た出、た出た。お待たせしました。ちゃんと出ました。さあ、やろうぜ。やろうぜってことで、今からね、今から1時間。だとね、は今。 リセットえー、よいしょ1時間アラーム音アラームを何にしようかあよしアラームの設定も はい。よーい、スタート。って、引っかかった。不思議だね。不思議だね。ちなみにこれは見ないで書くよ。不思議だねはね、なんかね、不思議だね。不思議だねって言ったらね、あの、本当にサトシの思い出よりね、あの、 サドシの思い出より、あの、ポケモンポケットモンスタースペシャルで出てきたね、プッシーの思い出が強い。そう、基本的にね、ポケスペの、ど、でもどんなんだけ不思議だねって。ちょっと待って、これ。OBS 上でずれんな。 <笑>オビスウェルでした。まあいいか。こう。尻尾がこう。でね。こうあれってさ、カエルなのかな未だにね、よくあんまりわかってない。こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう。こうだよ。<笑> よし。いや、かわいいんじゃないこれ。めちゃくちゃかわいい。キラッキラしてる。明日への希望に満ち溢れてる。え、ね、え、これ好きなのこれ。これ、ここ。あのね、帰郷戦のね、ポケスペの帰郷戦のね、あのー、なんだっけ、ゾンビ化したポケモンたち。 撃退するのにあのソーラービーム使うシーンがすげえ好きなの。不思議だね、できた。えい。ナンバー、ナンバー1。不思議だね。こんな感じでね、ささっと行くよ。思ったより喋れないね。ちょっと待って。こう。えぇ、ー、<笑>保存。 いろんなもん映ってねえか。ほらほらほらら。違うな。えっとな。え、OK。次何不思議層不思議層はね、うん、基本のフォルムは変わんないんだよな。基本の、あ、ええ。 基本のフォルム変わらずに、色が少し濃くなんだよな。確か。そうそうそう。え、ね、なんかさ、おでこにさ、おでこになんかこんなんできんだよ。確か。<笑>ね、一番の特徴はあの、つぼみだよね。よいしょ。 えー、っと。こいつらさ、体型がかわいいんだよね。純粋にこいつら体型がかわいい。え、花咲くんだ、花。花完全に咲くっつうか。あれだけど。こう、こう、こう。なんかこんな感じ。こう。スマブラにも戦線したよね。 ただ、あの時の不思議層は全然使えなかったな。難しかった。えなんか、なんだろう、目つきが悪いんだよ。不思議層部。よいしょ。はい。 なんか映ってる気もするけど、気にすんな。ええー、と。よし。えー、ナンバー3。ふし、ぎ、ば、な。不思議ばなはさ、あれで使った。XY? サンムーンかないや、あの、不思議なねがもらえたからさ、使った気がするんだよね。 というか、あの、ピカチュウ版だと確かあの、誤三家が捕まえられるんだよね。イベントみたいなので。なんか明るいな。バンバンバンバン一番顔がでかい。一番顔がでかくて。一番顔がでかくて。 一番顔がでかくてピカチュウ版の話をしようぜ<笑>ピカチュウ版の話をしようぜお前ピカチュウ版が好きだからこれやってんだろっていうあれでも葉っぱなんかうーんとね花が立派なんだよだ<笑>って独しいんだけど色が あれ鼻開いてる鼻開いてる鼻開いてるピカチュウ版はね、あの、一番好きなのはね、あの、EV がね、あの、タマムシの、タマムシシティっていうとこがあって、そこのね、ちゃんと b g ループしてねえわ。 あん、いや、そうっす。繰り返し。よし、できた。じゃあ、またやった。でね、これ。爪。爪爪。爪爪の爪。あれなんだっけ ?EV のさ、あの、 ゲットした時の、その時にはもうすでにポケスペ読んでるんだけど、あの、ポケスペの EV って、あの、不思議な石で、何回でもあの、進化と、対価を繰り返すっていうことができて、ゲーム中でもそれができるもんだと思って、あの、なんだっけな、すごい軽はずみに、サンダースかなに、進化させちゃって、 うん、そ, うその後にね、戻せないことに気づいてね、すごく悲しい思いをした。えっと、人影かな。ちょっと待ってね。えー、人影。人影はね、あのー、ポケスプラとライバルが使ってたな。 おやスペの話ばっかすんな<笑>。いや、ピカチュウ版でのさ、人影の印象がないんだよね、正直。人影はオレンジ。アニポケかなイメージあんなら。人影は、アニポケな気がする。なんか、マメタさんはコツですわよ。 ワコツワコツ。ニコニコの時を思い出すね。ニコニコを思い出すぜ。えワコワコワコツ。話が飛ぶんだよね。人影見て、めっちゃうまくないこれ。めちゃくちゃうまい気がするんだよね。めっちゃうまいと思う。あ、ダメだ。な ん, <笑>なんか違う。なんか違う。なんか違う。 なんかさ、あ、違う、これ。あの、なんだろ、う、腹 が, <笑>腹がガチャピン読みになってきた。腹がガチャピンにましてきた。なんだこれ。腹がガチャピンだ。腹がガチャピンなんだわ。あれだよね。あの、人影のびっくりなとこあるじゃないですか。 なんか、尻尾の火が消えると死ぬだかなんだかっていうのがあって。人影できたー。<笑>そうなんだよね。絶対人の顔だと思った。絶対人の顔だと思った。はい、次。えー、リザード。これさ、もう白黒でいい<笑> ディザード。腹がガチャピンになってきた。リザード。こいつは確かね、あの、アニポケで急に言うこと聞かなくなる。いやなんか、この突起物何なんだろうね。なんかさ、こいつ横顔で見たっけさ、すげえ違和感みたいなの。個人的な感想なんだけどさ。猫背。あの、 フリー不良みたいな。フリー不良みたいなさ。なんか尻尾ちょっと投げんだよな。で、なんか足がね、立派になる。こいつのアニポケの回は確か、うーんーとね、確かこいつのアニポケの回は、 リザードー。はい、リザードー。ちょっと待って、これさ。映ってないよね。よいしょ。ちょっと待って。これ、映ってないの、あれは。えいしょ。よいしょ。あーんとね。こう。 腹筋壊した。まだまだ早いよ。ナンバー5だよ。え、ね、リザードできた。もうね、一時保存するのめんどくせえからやめた。え、ね、ナンバー6。リザードン。オ, ンオッケー。でさ、これさ、ビジ g m 流れてなくない繰り返しにしてるんだけどさ。 おおーのお散歩。流れたあってクソデカで流れた気がする。クソデカで流しちゃった気がする。リザードンね、リザードンはね、なんかクソ上手かったき時があったんだよね。なんかね、なんかね、あちょっと気持ち悪い。なんかね、 なんかね。リザードンがね。なんてなってなってなって。じゃあ全然リザードン持ってなリザードンね、あの、中学の時にね、あの、学校のね、横の黒板にね、男友達3人とね、誰が上手いかやってた。なんだっけな あ、ダメだ。フラグだ。これはフラグですね。ああ。あ、もういいです。なんか、こんな感じです。ブーンってなってね。ここまで馬なんだよね。完全に馬。完全に馬。でねあ、お手手がさ、お手手がこう。 こ手がこうあ待ってうまい特徴をつかんでるってやつだと思う特徴をつかんでると思うほら特徴をつかんでるってやついや腹が出てるんだよここで腹が出てて だって想像以上にひどいんだけど。いや、足がさ、えあれなんだっけあ、はみ出した<笑>で。跳 ね, 跳 ね, 跳ね、羽生やせ、羽生。羽生えろ。あいつさ、あの図体ーーで空飛ぶんだぜ。あれどんなんだっけなぁ。んえ、でもまあ、こんなもんでしょ。 あれ、火、火、火。火が燃えてる。もう完璧だ。どっからどう見てもリザードン。ちなみにね、X のが好き。X も好き。黒いからね。いや保存はなし。あとで、あとであれだよ。自分の配信見てやるから。そこら辺は。えナンバー、セブン。ゼニガメ。 よし。ゼニガメはね、あいつ、下品だよな。<笑>いや、下品だよね。黙っちゃいけないんだよな。で、ね、甲羅がこうあって、こうだよね。なんか、 で、なんか、こうなってて。ちっちゃい時はさ、あの、のこのこの親戚だと思ってた。でもね、マリオよりさ、マリオより酒なんだよね。ほんとだ。かかってる。え<笑>、なんかさ、形がさ、形がさ、 でっか形がさ、なんか、あれじゃない目がさ、すごいうまいと思うんだ。可愛 い, いこう。こいつのさ、その、首元とかが全然わからない。んだよ、カービィみたいになった。ゼニガメは アニコケでの印象が強いかな、あの、ゼニガメ、悪ガキ集団みたいなゼニガメの。できた。ゼニガメ。えー、次、ナンバー、えっと。えーと、ゼニガメの次は、えー、ゼニ、ゼニ、ゼニじゃない。えー、カメエル。うーんとね。 メールはさ、うーんとね、ゼニガメのシルエットに、なんか、羽マリオのさ、羽みてななかしたっけな、んかこんな感じだった気がするえ、なんか目つき悪くないなんかみんなに目つき悪くないよね。なんでみんなに目つき悪くないのえっとね、コーラついてて、 気持ち悪いんだけど、ね、うん。尻尾つくんだよね。これこれ、ョロモの尻尾じゃねで、カメール。カメール。あ、足りねえな。目つけるって好き。助かる。 ちょっと待って、コーラを飲みます。コーラの音、二酸化炭素の音。コーラを飲んでしまった。美味しい。最近飲まなかったから。美味しいよ。カミネルな、足りねえな。 よし。次行こうか。えーっとね。じゃ、カメックスだな。カメックスって名前がすごいよ、ね、カメックスだよ。カメックス。カメックスカメック ス, <咳>ックス時代はカメックスなんだよない。 アメックスがさ、一番わけわかんないよね。甲羅から書いていこうぜ。でもさ、うん。少年の心をさ、奮い立たせるよね、あれはね。よし。 みたいやってるあれでも腹どうなってんだこいつおなんて原型とどめてないよねなんか耳ついてたでもさ亀なのにさ尻尾ついてるよこいつら カメックスはね、あの、ミュウツーの逆襲のイメージが強い。カメックス同士で争うやつみたいな。はい、終わり。カメックス。えー、キャタピー。キャタピーはね、一周回って相棒だった気がする。本番中、キャタピー。 タッピー。こいつはね、わかる。こいつはね、でもわかる。こいつはわかるよ。で、なんか、こう。あ、待って、もどゃくそう、土着ううまい。 着想うまい。天下フグ。はい、完全、キャターピー。あの、ピカチュウ版でね、あの、マンキーが出るのを知らなかったからね、あの、キャタピーを永遠と買ったりね、キャタピーで石粒で限界まで削った上で、竹市に挑んだり、いろんなことをしたよ、こいつと。えー、っと、トー、トークンじゃなくて、えー、っとね、トランセル。 ランドセルに似てるよね、響きがね。トランセル。大丈夫。これもね、うまい自信あるよ。トランセルってどんな鳴き声だっけいやん。いやんって。そんな感じだった気がする。 すごいね、頼りない顔してるんだよね、こうね。頼りない顔してる気がする。いやーああ、もう、なまらうまい天。虫タイプに関しては天下不武な気がする。はい、トランスル終わり。オ募終わり。えー、っとね。 バタフリーが自信ないよね。バイバイバタフリーの買いよかったよね。バタフリー。ビーフリー。バタフリーでも顔はなんとなく覚えてる。殴られた顔みたいだなあ、待ってるな。バタフリーはね。バタフリー、完璧だよ。 ああ、完璧だわ。ほらほらほら。ほらほらほら。もう完璧だ。ナンバーナンバーだっけこいつって。<笑>えー、12。えー、バタフリー。アイバイバタフリーに出てきたさ、ピンク色のバタフリー、色絵気持ち悪いよね。 次えー、っとねうーんとビードルビードルもいけるでしょビードルの方がねなんかねつぶらな瞳だった 対して思い出がないです。はいはい。ええー。十四。コクーン。あ、こいつの方が卑猥だわ。後ろから見た姿が、卑猥ランキング一位のコクーンさんじゃないですか。 のことを見て何回何回それだって言ったことあると思う。はい、完璧。だって完全にフォルムがそれじゃん。フ<笑>はフォルムがそれだもん。こうあの完璧だよね。何がとか言わないけど。国運終わり次、ナンバー15。 ナンバー15スピアだねスピアってさメガ進化が文房具みたいなやつだよねほんとねなんかスピアースピアー スピア待って、スピアは覚えてない。なんか、鉄火に飛ばざってないなんか、お前。はい、スピア。消すまでのスパンが早すぎる。ナンバー。16。キャタピーっつったら、あれだよね。V なら、福山スターだよな。 えー、っと、ポッポ。イワークじゃん。イワークの主族値がポッポだって聞いたえっとね、ポッポ。ポッポってどんなんだっけポッポってどんなんだっけ<笑>なんて、なにこいつ。ポッポってなんか真面目、真面目そうな顔してるよ。 待って、わかんない。ポッポって何何者ですかポッポはあれだよね、あの、一羽目の、ピカチュウとサドシュのことすげえ追いかけるんだよな。あ、待って。違うの。よし。ナンバー17ね。ポッポの次は、えーっとね、ピジョン。 真面目そうなんだけどさ。あ、マメスタースさん。ありがとうね。ピジョンなんかこいつってさ、真面目そうな顔してんのにさ、あの、どんどんどんどん髪伸びてチャラくなってくるよね。高校デビューした高校デビュー、大学デビューと続けでするような感じのやつなんだろうな。ピジョンピジョンで、ね、 なんかちょっと出てきて。ビジョンでなんか少し出てきて。ちょっと気持ち悪いんだよな、俺のそれ、書く鳥が、ね。なんか尻尾もなんか出てきて。そう。ビジョン。ビジョンが多分ね、あの、あの、こう、こ, うこうくらい。 デビえ で, で、ここデビュー、これがで。で、ナンバー18。ヒジョット。こいつがね、大学デビュー。 髪がさなんか3色くらいでさこうなってさうん、ほんとねなんかキラキラしてんのよ いつらのね、思い出って言ったら、あの、時場の森に、稀に、ピジョとかピジョンが出現して、それを捕まえればね、結構タケシ、簡単に勝てるんだけど、全然出てこないっていうのが、思い出かなピジョと終わり。えー、ナンバー、十九。えー、っとね、こらった。 ノーコメントだよね。<笑>いや、ネズミだからね、しょね。 こちらはもうなんかこんな感じだよね。記憶に薄すぎる。なんか、か、顔がでもさ、なんか、こんな感じだった気がする。コラッタ。あ、でもライバルのコラッタが、ライバルなったか、が死んだ時な。あれ、シオンタウンのあれは悲しかったな。そんな感じ。次。 えー、ナンバー20。あった。そ, そう。まあ、子が抜けることによって、あの子供のラッタじゃないっていうことに気づくまでが長かったよね。ハム太郎を見てたからさ、こういつらのこと可愛いと思う でなあみんなんんでみっての前ノー<笑>コメント黒いちょっとよいしょこのままかなえーナンバー21えー鬼スズメ鬼スズメってさ怖いよね いよね鬼スズメできた怖いよねっていう意見しかないです。 鬼ドリル。こいつさ、アニポケでさ、いや、ライバルの鬼ドリルなんだけどさ、ライバルの鬼ドリルなんだけどさ、あの、主人公のさ、ニョロゾのさ、腹貫通していくんだよね。ええー、つなくない ーリーそれっぽくねさよならえー、で緑の次何分くらいだったちょっと待ってあと24分しかないんだけどえっとねえっとね アーボ。アーボはね、結構好き。アニポケ見てたからさ。あの、ロケット弾が使う、ポケモン結構好き。 23番アーボですアーボはねあのでもねあの巻きつくとかさ炎の渦がさ初代エグすぎたからねそこら辺はトラウマあるよね4番2 4アーボック パワはなんかね、こう。で、なんかね、なんか、なんか、こんな感じだった。これなんか、なんだっけ。一匹一匹で柄が違うみたいなさ。 そんなんか、せ、そんなん、なんか、あったよね。こんな感じ。あ、僕、待って。あのね、座ってやってんだけどね、なんか知らんけど、すごい肩が痛くってた。やばい。ナンバー25。みんな大好き、ピカチュウ。俺はそんなに好きじゃない。ピカチュウ。 ピカチュウはさ、これほら、ピカチュウかけるかどうかであの、衝撃関係変わってくるよね。ピカチュウかけるかどうかで、よいしょ。ピカチュウはね、かけるかどうかでもなんかもう、その、実力が、 描、ね、けるかどうかで変わってきたよねかわすとかでもねあの目を描いたらね化け物になるんだよねなんかこんな感じでね濁すとねいい感じになる 尻尾のここら辺こうでなんかフラッシュ感あるんだよなんかピカチュウピカチュウから進化しきれなかったかんけどピチュウから進化できなかった感があるピカチュウ ライチュウ。バチスのライチュウだよな。有名なのは。待って、カッカが。壊れる。ライチュウかけないんだよね。でもなんかね、耳がね、こうなってんのは覚えてる。ライチュウなんか聞かない顔してるよね。エブだよね。そしてライチュウは。 から進化させるやつあんまいないなよね俺も進化させなかったけどまあ、ピカチュウ版だから無理なんだけどさ<音楽>尻尾どうなってたっけ尻尾わかんないあれ尻尾もこうだっけライチュウミミッキュみたいになった。 次。で、アラームが鳴る前に半分くらい起きてんだよ。70。無理じゃねえ。サンド。サンド好きだよ。25。サンド。あれサンドって。サンドってあれ何の動物なの Sando Sando s a こそなんかこんなあったよね。えなんかこう わからない。何の動物なんだろう、これ。サンド。出来上がり。思い出はない。なんか見た目が好き。これだけ。え、ねね、26。はい、白ですね。今26、サンドパン。サンドパン何を考えながら命名したらサンドパンになったんだろう。パンって何パンって。どっから来たの 砂のなパンって何パンでもかっこいいんだよなサンドパンなんかこんな感じだよねサンドパン 痛い痛いちょっとまずいな違うんです27は何かなあくびしたらバレるんだよなそんなにバレない 二十、九。二度はメス、オス。ちっちゃい時はこのオスメスのマークが何の意味をなしているのか全くわからなかった。性別だとは思ってなかった。待ってて。体考えないといけないな。なんか色以外、色以外この子たちと違ったっけ 背中にさついてるくらいであと普通の子たちじゃなかったでも6持ってなきゃあの子たちってメスこれはずるいななんか体になんかもう弱いんでしょう。色な名手名手です 前髪、S、になるんだよはいえー、30かな緑にな立つんだよね急にねなんかミュウツーのまがいものみたいになったなんか背中に生えてる 面白そうな顔してる3 1二度クイーン月の石を使わないと進化しないっていう条件がねいまいち小さい頃わからなかったねあれだよね見た目完全におばはんだよね なんだこれなんだっけうーんとねあまりにもわからないクマなのかなこれってモチーフなんか 高木が使ってた気がするよ。地面タイプだから。え、なんかトゲトゲ。でかい。待<笑>って、バケモンじゃん。<笑>バケモンが生まれたんだけど。 でもね化け物を生み出してしまった誰だお前えー、322ドラム押すおいしゅ ミドランオスはさミドランオスは柄が悪い犬みたいだねこれなんかえトゲトゲついてるえなんかこんな感じカクカクしてんねなんかわいしっ尾あってよねでもね よいしょ、コイン上高地区の33ーの37のけ 神様があれでもさっきもなんか緑の出カなかったっけあちょっと待ってよしここらへんあれだな書き直しが望まれるよな 色いいのもうだって原型がないもんもうダメだもう形が分かんない<笑>はい書けなかったやつはね あのー、宿題にして、後日、あげる。ちょっとだけね、姿見て、あげようと思うよ。34。二度グこいつも形わかんない。でかかったな、覚えてる。なんかね、形がね、こんな感じでね、耳生えてて、 目つき悪くて、ムキムキで、二度切りしてくる。な、ほらもう、化け物だ、も ん, もん<笑>なんだよ、こいつ。 気持ち悪いんだけど<笑><笑>この消すスピードの速さのせいでたぶん後で後悔するんだろうな35ギッピみんな大好きだねギエピーだよギエピーコ ロ, コロコロコミックを読んでいたら 誰もが知っているヒッピーです。コーラを飲みます。でもヒッピーも形はあんまり覚えてない。ヒッピーたちで有名なのはあれだね。ピクシーのなんかゴースに問いつかれた姿が ゲンガーだみたいな。そういう都市伝説だったよね。筆記人形をガラガラのお母さんに捕まわせたら成仏するとか、そういうのが有名だったね。ピッピで、来た。なんか尻っぱったよね。できた。牙もあったね。できた。 ピクシー今で言うとピクシーって本当にまんま妖精の名前なんだねって思う。なんか耳がでかくなって丸くなって背が高くなってなんか尻尾もあって なんか、頬にな、こんなマークあって、こんな感じ。ギーピーの作品だとあれだよね。あの、ピッピーが月の石食いまくって、弱い100歳くらいのなんかピクシーに進化するってのがあったよね。なるほどなーって思った、ちっちゃい時。 あれはなんか、体を急速に大きくするから、歳を取っちゃうんだなーっていう、そのなんか、小学生の思考でも、わかるような、やさって、と思ってんじゃねえよ。ロコン。37。ロコンさ、くソそ愛いんだけどさ、 クソ可愛いんだけど画力が<笑>画力がないこれ画力がモフモフしてる。 これは、あのー、コンロかなんかとかけてるんだろうけどね、多分ね。コンロかなんかとかけて、ロコンになったんだろうね。ロコン。9コン。顔が立派だよね。 すごい立派になってるねじゃん書けないなんか立派になった気がするポニータじゃねこれなんか1234567 <笑>ピエ<ー>ス<笑> あれ ?1,2,3,4,5,6,7,9、1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 9, 9本じゃね九9本の、9本の尻尾は9本なんだぜ。ピエッセ。適当を抜かすんじゃないよ。せ<笑>ったく。せめて50に届かせたい。 プリン。お月見山の前で出てきたね。プリンはね、あれだよ。スマブラでも使った。なんとなくフォルマは動いてる。プリン。ノクセンさん目玉がなんかこれくらいあんだよね。怖い怖い。目玉がなんかこれくらいあって。プ リ, プリン。 ブリラ。完全にカービィのところの囚人。カービィの親戚だよな、こいつは。こうだよな。プリン。ロらおロおらロらラ。Ice b e ロックアップえー p 4 0 ここまでやってんの何もいたちらしさがないね。よ。困ったなぁ。でもね、今ちょっと、あの、あいつの方が、こう、こう。 ドラえもんと混ざった感じを、気をするな。いや、本来はね、一人じゃなくてさ、なんか人を集めて、フィットセンスがしてるんだけど、シャイだからね。そう、あの、下手にね、周りを誘ってね、そう、あのー、何ほら、まだ回復しきってないからさ、回復しきってないからさ、 もしちょっと、ほら、ちょっと、弱いところを見せちゃさ、舐められちゃうからね。そういうところに気を使っていかないと、まだ。まだ、ほら、クラス、一クラスに知れ渡ってる、妖怪みたいな感じだから、まださ。そんな感じ。 スバットできた。携帯みたいだよね、こいつ。ガラパゴス携帯じゃなくてさ、これじゃなくて、あの、本当に、この時の携帯見て。アンテナ出して、この時の携帯。どっちも持ってたけど。それがな、今じゃ、これだもんな。でもねえよな。時代の流れは本当に怖い。今じゃ幼稚園児で思ってるからな。 幼稚園児が持ってね、キャッキャキャッキャしてるの見たときにね、俺は震え上がったね。いいことなんだろうけど、ほら。なんだ、つまんない話をしちゃうけど、ネットリテラシーとかさ、そういうのが、十分に行き届いてないと大変なことになるよな、ってあ。 でてれれれってってれ れ, れ失礼しました焼きもりが流れてしまいました焼きもりが流れちゃったえ何そうしたら41で打ち止め ?151 分の 41? ってことえマジで言ってるあ採点入るみたいです。 行きましょうだって。頑張ったけど。辛<笑>辣じゃないぶーっあったゃあいや、隠れるし。お前、お前なんてもう。お前みたいなウィンドキャプチャーは。お前みたいなウィンドキャプチャー消してやる。あったよ。ダメだったわ。 151匹かけなかった。いや、1時間で41でしょ ?150 だから、これ、もっとペース早くして、50にしたとして、1時間で50、5 30、3時間かかるぞ、これ。どうするよ。3時間も配信。私の身が持たねえな。いや、喋れるけど、面白い話ができないんだよ人誘うかな、やっぱ。人。でもね、ほら、可愛いたちだからさ。 知り合いの構えたちとかいないからさ。ちょっと難う。うーん<咳>。罰ゲームだなでもね、罰ゲーム何するか決めてないんだよね。とりあえず、辛いもん苦手だから、あの、辛い焼きそば弁当は買ってきた。あとあるのは、わからない。何をすればいいの罰ゲームって。ツイッターで聞いてみるか。後でな。 だから、ちなみにね、私の推しのポケモンはね、ゴーストだよ、ゴースト。で、あの、推しのポケモントレーナーはね、あの、ね、ジムリーダー含めてだったら夏目。初代の夏目。あの、何私のそういう、えちちちちのさ、ペティシズムというか、あの、そういうのの現象の灯火が止まったのは、思ったのは、夏目。 ポケモンね、恐怖と恐怖怖ととと正義と正を教えてくれたから何言ってんだ<笑>何を言ってんのかわからないと思うが、私も何言ってるのかはわからない。カモシカも確かにシカダガってやつやりたいよちょっと後でやってみるかな。そんなところで、11時を回ったのし、今回は失敗っていうことで、 収めようか。あんまりね、長く撮っても、無駄な話をするだけなので、そういうのは雑談の時にやろう。いや、雑談だけどね、これもね。<笑>ダメだよ、あのね、馴染んでないね。表情は少し馴染んできたかもしれないけど。やっぱ脳みそが馴染んできたような部分あるな、これは。やっぱりね、元の体を、元の体元の体の足を探さないと。 最近ね、見立てのやつがそんな反応しないね。これくらいかなお疲れ。おやすみな。おやすみだて。言わねえよこれ以上絶対。おやすみだてなんてね。使わないからね。おやすみ